おはようございます。今日は5月2日土曜日です。これから友達と裏路地にあるレストランに行きます。食事した後は日本時代から残っていた建物を見学したり、飲み物を飲んだりするつもりです。では出発しましょう。